安倍総理との電話もこのように存在しなかったということでよろしいですねそうでございます。えー、そのような、あのー、放送法に関してですね、法解釈などにかかることについて、安倍総理と電話でお話ししたことはございません。安倍がおっちんだので言ってるんでしょう。安倍がおっちんだので言ってるんでしょう。あんたが安倍に指示されたことは分かってるんだ。 磯崎と高市と波牛三人で指示通りに放送法を解約したんだ。ほら僕ちゃん三藻に嫌い、大嫌い。三藻に嫌いだから。三藻に弾圧を加えるように。磯崎高市、波牛三人で協力してね。朝鮮主女人民国和国務議員御座、三藻。 제주간캔더트장착용수소탄시험에서완전쟤쟤는힘쟤세요 心臓は風情。<音楽><音楽>